何です そるほど。 前には牛丼やは自で回って牛丼食べれますが昔は牛丼なかなかったです。 No. 今日はね寒くて風も強かったですだけどこれも風が近づく勉強ですからちゃいなればなりません自分は 大丈夫です。 わ、うん、私は毎度毎度お前に平和なつるなと自分は思うスタイルであります。 この絡まり具合すご い, いじゃありませんかうん あ, あの薬よりもっと強烈な薬を手提げることになりまして期待しております。 うですかね患者さんもいっぱいいましたね皆さん うん。 そしでも明治の初めにあってもそうのですがうちの時代になっても日本人は好きですなそれらしいしも きの う, もうるともか丼ゃべりたくなるんじゃありますね。 自 分, には自分は鶴瓶くんより鶴瓶なしの方が好きですね。 先生、というのは、お尻もセットであります。そうすると。自分がセットになった。名門があります。 今くてもあれそうですが似たっちゃありませんお店のしたはそう思います。 日本人の子、ちゃう